ランシッドアバトは来ました。ドクターが相手か。ライトカー。おお、光ってる。<笑>ごめんみんな。霊障壊しちゃった。なんとか逃げ切ってくれ。 大丈夫だ、問題ないいや本ほんとなんとお詫びしたら二人ダウンだけは避けなければみんな今は見つからないでくれ救助いつかあ 先に行ってくれてた心音が近く聞こえるけどドクターだからわからないなもしかしてチェイス中発電機回ってるし俺狙われそう。 これで素早く静かに持ってるってバレたな。<笑> まだ追われてる。 乗り越え方ミス、音立ててしまったギリギリ間に合った もうちょっと石垣で粘ればよかった痛<笑>ない方来ちゃった<笑>おおみんなのおかげで通電だ すげー見られてるノーアンがあるかどうかまだ分かってないんだよな<笑>この感じはなさそう<笑>いやー厳しいな<笑><笑><笑><笑><笑><笑> 猶予まで入れてくれてるありがとう猶予あるし詰まったふりしよう5年別の仲間が切られたみんなありがとう